どんんなななに腹腹筋を頑張ってもこれがができいいとお腹がへこまないんです今回の動画を最後まで見ることでなかなかへこまなかったお腹の理由が姿勢にあるということが分かってきます動画を見ながらたった30秒だけ一緒に真似して頑張ってくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、腹筋してもなかなかお腹がへっこまないよって方はですね、正しい姿勢に慣れていないという原因があります。そこで今回紹介する腹筋方法が、フロックダルマ腹筋という方法を紹介していきます。腹筋をいつもしてる人って、なんかお腹へこんでる気がしませんか実は腰のストレッチ、腹筋を使うっていうことが腹筋運動で行えるんです。 で、実は、前に囲むことはあっても、体を後ろに反らすことってないですよね。腰の筋肉がどんどん固まってしまって、実は骨盤が前傾してしまって。 腰から下の重心が前に、腰から上の状態は後ろに反れるって言った、こんな変な姿勢になってしまうんです。こうなってくると、お腹の脂肪が減っても、下腹だけへこまないんですね。で、今回、たった30秒一緒に行うだけで、正しい姿勢を手に入れることができますんで、一緒に頑張っていきましょう。スマートフォンを持ったままでできます。それでは紹介していきます。まず、腰が反れる原因としては、お尻と も, も裏と腰が硬いっていうことにあります。これをまず先に伸ばしましょう。 スマートフォン持ったままでいいです。30秒間ほど一緒に交互に真似してください。あぐらを組んで、下の足を伸ばします。しっかり足を手前に引き寄せて、ストレッチしていきます。行きましょう。ぐーっとスマホ持ったままでいいです。しっかり引き寄せて。はい、今度膝曲げて、しっかり引き寄せて。ぐーっと引き寄せて。はい、反対です。 足伸ばして引き寄せて。今度は膝曲げて引き寄せて。しっかりお尻が伸びてますでしょうかぐーっと引き寄せてください。ふー、腰がね、少し痛いかもしれないですけど、よく伸びてます。はい、OK です。はい、これでフロックだるま復帰をやっていきます。なぜフロック、替える足がいいのかというと、このまま足を抱えると、 腰が伸びる前に膝が顔にぶつかっちゃいます。こういう感じで。なので足を開いて行うことで足をしっかり膝をしっかりね抱えてお腹をしっかり縮めれて腰をしっかり丸めることができます。なので足をカエル足に開いて足の裏を合わせる感じでしっかり足をスマホ持ったまま グッと抱えますグッ足を戻す時に自然に状態がついていくのはいいです起きたらちょっと状態ついていくグッと抱えるももを床につけるイメージですこれでしっかり腰を丸めて腹筋をしっかり締める反り腰の改善をしていきましょうスマホを見ながら30秒うまく転がってください行きましょう膝開いてスタートしっかりね ももがゆかつく感じで抱えてくださいグッと抱えてあんまりねバタバタならないように自然に転がってくださいお腹を緩めないように締めたまましっかり抱えて腰丸めてあと少しケー。 今ので、しっかり、もも裏、お尻、腰が伸ばされて、しかも腹筋を使いながら、大腰筋を伸ばした状態で転がる。そういったことで、反り腰の改善ができてきます。反り腰改善すると、お腹って確実に凹んできます。お腹の脂肪がもちろんあったとしても、お腹の脂肪がある場合、お腹が重たいですから、骨盤が前傾しやすいんですね。ですが、骨盤を立てる、腰をしっかり使うってことをすると、お腹が出てても、 骨盤がが立ててられるるとうまかって姿勢が良くなっ姿勢良でへこんでんきます痩せることも大切ですけどももちろん姿勢をまず正すってことが大切です正しい姿勢ができてくるとエクササイズを行っても体幹がしっかり効きますから様々な筋肉が使いやすくなって フォームが良くなって、的確に筋肉を使うことができていきますので、基本となっていきます。この反り腰を改善する、フロックダルマ腹筋。何度も見ながらやってください。頑張ってやってみたよって方、ちょっと姿勢良くなったよとか、お腹が凹んだ状態キープできるよとかね。よかったらコメントとグッドボタンで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。